平成31年1月31日、去る1月27日に行われた、阿蘇市議会一般選挙で当選した議員に、当選証書の付与式が行われました。阿蘇市議会議員の当選証書付与式は、午前10時から市役所隣の保健センターで、当選した20人の議員らが出席して行われました。 まず、阿蘇市選挙管理委員会の佐藤輝氏委員長が、当選した議員一人一人に当選証書を付与し、さらに、言語が変わる新しい時代に市民の代表者として活躍されますよう記念いたしますと挨拶しました。続いて佐藤阿蘇市長が、数々の災害からの復旧・復興など、 住民のため、より良い阿蘇市を共に作っていきましょうと挨拶、当選を祝いました。今回の阿蘇市議会一般選挙は、定員20人に対して20人が立候補しての無投票当選となり、阿蘇市になってからの市議会選挙では無投票当選は初めてです。